<笑>じゃあ続いて。 はるーさんから頂きました。ともりるただいま、おかえりなさい。先日学校で微分法のテストがあったのですが、別にこれ悪くても一にはならないし、勉強しないでいいやと思い、正真正銘、俺きゃ勉強してね、状態で挑んだところ、100点満点中6点という漫画みたいな点数を取ることに成功しました<笑>。なんで自慢げなのえー、この点数を見た時、頭のどこかで、リルリル、ル リ, ルリルリルと流れてきて、思わず笑ってしまいました<笑>。やめてそういう曲にしないでよ大事に歌って なのに。いやでもさ数学ってそこが怖いよね国語とかってさまあ普段喋ってる言語だしわかんなくてもちょっとなんかまあまあこれかなみたいな山晴れたりするじゃないですか数学ってさなんか勉強してないと本当にわかんないよねあの脳弁で絶対に死ぬやつわかる社会とかかささなんか理科ってさ別にまあ こう日々過ごしててこんなもんかなみたいな感が効くことがあるじゃないある程度。よっぽど難しくなければの話ね。もう数学ってさ、もう公式とかってさ、正直日常生活で使わないじゃん、まあ、だから私は覚えられなかったんだけど、ノーベンで行くと絶対に期待を裏切らず悪い点数来るよね。<笑> だからねあのー、数学、は勉強しといた方がいいいいと思いますね数学いや、なんか私もね、学生の時は、なんか大人に、いや、数学も使わないけど、勉強しといた方がいいよとか言われて、またまた大人だからそうやってるだけでしょって思ってたんですよ。<笑>マジなんだけど、数学そのものを学ぶってより、 使わないことでも前向きに学ぶ姿勢を身につけておいた方がいいんだろうなって今になってめっちゃ思います本当に本当だよ声優になってさそのバラエティーコーナー的なのあるじゃないですか番組とかででなんかなぜかそ う, いう学力系やるんだよねなんでかわからないけどの時にあちゃんとやっとけばよかったなって思います<笑>いやだからまあね 職業によってあるんだけど、結局のところ何が言いたいかって将来どうなるかなんてわからないので、やっといた方がいいです。私だって声優になったら勉強なんて別にしなくていいと思ってたもん。思ってたもん<笑>なんで勉強してんだよ<笑>やだよ学力テスト系そう、なんかさ。 こう忘れちゃってるんだよねやっぱり学生の時は分かっててもさやっぱ何年か経つと忘れてるしさしかも自分的にはそうやって忘れてるのにさ周りの大人は「いや高校卒業したばっかじゃないですか楠きさん」って言うんですよいや言うて何年経ってると思ってるんですかって話ですよ分かんないよ勉強<笑>逆ギ<切>レ<れ笑>分かんないんですよそんなね卒業から何年経ってるかとか関係ないんですよ当時 結局、ちゃんと身につく勉強をしてたかどうかなんですよ。<笑>終わりお便り終わりです。はい、皆さんからのメール